それは昔あるところの少年の話真っ赤な服とつけひげと大きな荷物小さな歩幅だけど大きな 「過ごす日々だった僕も」「サンタクロースになって笑顔を届けたい」「今年は」 明っは飛び もう。